こんにちはにはいこんにちはこの度リンゴル編集長に任命を受けました村田と申します、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、前回のラウンド対決では、うんえー、ボロボロでしたボロボロだって、えー、<笑>皆様に不快<笑><い>な不快<笑><笑>な思いをさ<笑>せてしまい大変申し訳ございませんでしたそんなことない難しいですよね。えー、っとまあお役に立てるかどうかあまだあ正直わかりませんけども、えー、皆様に見ていただける えー、動画を頑張って作っていきたいと思いますということで今日は新たなゲスト、はいうん、ゴルフ女子お招き、はいはい、いたしました、はいはい、どうぞゆーちゃんお願いします、はい、どうぞこんにちはゆうで ー, すうはーはゆうでーすゆーちゃんです<笑>今日初出演のゆーちゃんです、はい、初登場しろしくお願いします、はいはい、お願いします ちょっといろいろラウンドを通して、はいはい、質問いろいろとさせてくださいはい、はい、よろしくお願いします今日編集長はキャディーですよね半分えー、今日はもう何でもやりますはいよろしくお願いします、はい、<笑>お願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします。最初は確かに落ちますようのぴゅなんですねそうかっこいい可愛くないめっちゃ可愛 い, いうのぴゅやばっ 初めて見た着てる人かっこいいよろしくお願いします<笑>背中もね、思ったちょっとかっこいいんですけどここね、確かそん な, なん短くなかったまっす<笑>ぐね、とりあえずはい、うん、お願いしますお願いしますあ、左大丈夫、大丈夫<笑>お、右跳ねたねはい 最近最初左行っちゃうんだよなどっか行っちゃったらテーがやっぱり GDO のシダであのメンズをいっぱい打ってからあ、殻おかしいのかなのこれ赤旗狙っていけばいいんですかね赤旗で大丈夫ですまあ広いからここは<笑>じゃあよろしくお願いしますお願いします 完璧。ああ、これも左。これ左行きやすいんかね。ね、わかんないけど。内装。ありがとうございます。飛びますね。すごく飛んでる感じします、ね。うん。マーベリックがめちゃめちゃ良くて。マーベリック。新しい。はい。ちょっとクラブも。興味ありますね。マーベリック。マックスと何が違うんですかね。マックスとは大きさが違いますよね。形も。形も。あそうなんです、ね。ヘッドの形が違う、はい。詳しくは。 青木さんのジーブ用紙だもご覧ください<笑>、はい、<笑>でもなんか男性のやつが全然なんか重いしか言ってねえとか言ってコメントがデスられて、えー、それ僕の方があのディスリモットですよね<笑>まずいっぱい来てますねつ、はい、のロフトよりボール上がってないんですけど<笑>嘘厳しいんだねあそこのコメントね厳しいですなんかなんだこのおばさんって彼とかれてます、はい 知らない、それ。<笑><笑>で、それはなんか今流行りの誹謗中傷じゃないんでみたいな。<笑>このおばさんみたいな。<笑>はいはいはいはい、かっこ、今、今のあのこの誹謗中傷じゃないです。みたいな、はい、誹謗中傷ですよね。誹謗中傷だよ、お<笑>前はど、何歳だ。ちなみにあの青木さん、この折り紙のブランドなんていうやつなんですか。うのぴゅ。<笑>全然僕知らないです。一がでうの。ぴゅうはなんか。一たす一は三ってやつです。あ。あ やつです。一足す一は二じゃなくて、もっと無限にあの可能性があるよっていう意味でつけられてる。メンズもあるんですか？メンズの方が多いはず。背中もほら縦にうつらの。これ超かっこいいです。一一三五って書いてます。あ、ゴルフかな。あ、そうか一足す一は三です。すみません、ありがとうございます。<笑>まだまだ多分二百ヤードぐらいあるっぽいので。 ここはねちょっと長いんですよね。これ五番ウッドでちょっと左側を狙っていきた い, と思います、はい。あんまりね右行っちゃ傾斜結構難しそうですね。そうですね。<笑>あ当てるて。ナイスだ。素晴らしい。い最近めっちゃ右残ってたじゃないですか。はい お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、直したんですよクルって回るやうにそしたらね本当に良くなった今めちゃくちゃいい球なんですねそうなんです本当良くなったんですよ相当実は傾斜あるんですよねここここね<笑>すごいこんぐらいありますですよね<笑>はいはい<笑>かるかな私は四番アートで四番アート何アートだろう4番アート発球 そうですね。えー、まだありますね、えー。手前かな。はい手前です。はい。うまい。ああめっちゃ捕まっちゃった。までも、はあ。下まで落ちてるのか。えまあ、えそれ後ろは私ですか、ね。あそうだ、ね。おおでも。 タイトもベスポジじゃないですかここいやよかっただって右はもう何か崖っていうかそうここはね左左で攻めていかなきゃいけないコースですねこれは、えっと、56ですはい56目ます う, うわナイス うん、わ、左行きそうだったんですけど ね, 落ちないんだね。ここでも芝生がめちゃくちゃ薄いところだったですね。つ、う、つ、ん、さんの開発やっぱゴルファーっぽいですよね。<笑>いや二人がアスリートだから。あ<笑>あね。超むずそう。絡、ねね、むんですよ。いつダフってもおかしくないです。気をつけて うまい。たまんない。いやー、うまく売ってるけどなー。ちょっと突っ込みすぎちゃったね。意外と早いのかも。なんかグリーン硬そうっすね。うん、え、青木さん、今回も。はい、もしかしてそう。あれ。センスです。お。ちょっとテスト続いてますね。なんかね、あのー。やっぱ。転がる。 ほう、転がりがすごく良くて。ボールが伸びるって感じですか。そうそうそうそう。はいはいはい。お、驚きます。ありがとうございます。はい、編集長、喋らずにキャディーに徹してます。はい、そうです。ありがとうございます。早いのかな、わかんないから。あっちから結構転がったってことは。こっちから重いのかな。なんかここって目があったイメージ、ね。そうですね。逆目っぽく見えますね。ちょっと黒っぽいというか。強めでいくか。 雪リンゴで行くと強めの中ぐらいどう五 入, っいい感じ入れおお見せます中ぐらいでしたすさすがオッケーありですオッケーですありがとうございます素晴らしいボギーで済みましたね素晴らしいナイスボギーです 足裏センサーちょっとエイムポイント的な動きが入ってきましたいっオッケーちょっと目がありそうですね からなのに結構伸びましたねそうなのとグリーンが硬いからす硬いす、ね、アプローチはちょっと跳ねちゃうかもパターはそこまで転がりん弱い気が最後止まるもんね日向に行ったところが8フィートぐらいあって、はい、めっちゃ重くて<笑>もう何も入らないみたい<笑>な今日は昨日よりちょっと早いと99ぐらいかな、うん 九ぐらいですかね、えーうん、まだ、えー。スタートホールが終わりました、はい、今日のコンディションはお二人いかがでしょうかちょっと引っ掛け気味です同じくです、はい、<笑>でも景色的にちょっと握っちゃいけないホール、うん、濃いそうですよ、ね、感じですよねはい、はい、でも全然押しててるし撮影慣れし押してないです<笑>緊張してます ちなみに、ユーチューブに出演するのは。何回目とあるんですか。三回目です。<笑>ゴルフ歴とか。そうですね。ちょっとその辺、をご紹介いただければ。確かに。ゴルフ歴はあの、七年目、七年。はい、はい、はい、はい。私も、多分、七年か八年とか。なか同じぐらいです、ねうん。はい、はい、はい。こう、なんか、きっかけみたいなものは。 は、お母さんのお下がりのクラブをもらって、はい、始めました。百キルのどれぐらいかかりました。私は、なんかレディースティーで回ってるの、ごちゃごちゃ言われちゃったから、百キル前にレギュラーティーにして。えーえー、そ, うそうなんですか。なんか百二とかで、はい、え、レディースティーでしょとか言われるから。なんかそれがすごい嫌で。うんうんうん、なんなん、一緒のティーだったらいいわけみたいななっちゃって、百、はいはい、キル前に。 レギュラーティーでやって、丸2年でレギュラーティーから100切り す, すごい。感じすごいびっくり<笑>ちなみに100切は取れられ、うん、100切ったのは3年前とか4年前ぐらいあでも早いでも初めて3年ぐらいですかね で, でも最初の頃はそんなやってなかったもんねそうですね、うん、全然やってなくてお付き合い程度マジですか月一ぐらいで、うんうんうん、やばいですね なんかスイングめっちゃいいですよねかっこいいです、ね、いやもう全然まだまだちょっと後ほどスイングもいろんな角度から取って<笑>そうですね、はい、2番ホールロング474ヤードパー5はいこれはとにかくちょっと左形式危なそうですねそうなんか最近っとドライバー引っ掛けちゃうからかちょっとあれかな 内側に入れたほうがいいのかなーボールをねその方が左には出にくいですねちょっと待ってすっごい左向いたいそうちょっと真ん中にはい。内側にボールを置いて、はい、右向いてるように見えるんですけどそうでもないちょっと右向いてますけどセーフティーじゃないですかね OK 行きますナイ、はい、オッケー いいところです、ね。これ、ベスポジ。狙った通りですね。狙っ た, 狙った通りです。すごい。やった。ナイショット。うわー、めっちゃいい球。おお。 ありがとうございますすごいな、ね、いいなんだろうねグッと行きますね<笑>実はねあの行きの車の中でね 村田さんがいろいろ聞いてたんですけどあゆうちゃん元々そんなに飛んだのかみたいなどれぐらいドライバー飛んでるのかって話をしたんですよね、はい、あのー、本当ドライバーで150ヤードとか、はい、キャリーで140ヤードとかなんですよ、うん、だったんですよ、ねたんですはい、はい。けどそれがあるきっかけにね女子プロの試合を見に行った時に 初めて見に行った時に、はいはいはいえっと、成田みすさんのショットを間近で見て、まあ、動画とかでは見たことあったんですけどプロ、うん、のスイングをでも成田みすさんの力強いあのインパクトを、うんうん、その間近で見た時に、うんまあ、こんなに振らなきゃいけないんだってんこんなに振っていいんだってい う, う前はその100キャリーで140ヤードだった時は本当に。 通過店にボールがあったみたいなあーポヨンみたいな、ね、ポヨーンポーンポーンポコ ン, ン, ンみたいなーあのボールだったんですけどすず、うん、さんのマネを、うん、うんして、うん、そこからどんどんちょっと飛距離が伸び出してあと後で正面からもうちょっとドライバーショット見たいですよね<笑><笑>めっちゃ飛んでるめっちゃいい球だすご い, い, い, い, い, い, いでもそなんかその女子プロの試合を見た ってそうその女子プロの試合見に行った、えー、その日の夜泣いたにそのまま行って<笑> そ, その日そこでもう80代が初めて出て、はいはい、その日なんあ そ, そこからもう、えーはい、その日なんですすげえすごい<笑>それからもうハマりにハマっちゃってさら、はい、にいいみたいになったんだこのスイング真似してみようと思って今日あとねラウンドしたらと思って、えー、たらめっちゃすごいすごい感性ですね<笑> 普通触れないですからね。そうですね。今三か四個ね。左ぐらいを全然前がここはちょっと難しそうですね。うーんここかな。だ降ったけどまあいいでしょう。うん。めんしゃ。セブ。 ちょっとね全然大丈夫セーフですよセーフ全然いとこないうん何気に入んですこれ木の左上ぐらいのイメージうまいやこれ右だ。いやでもね、右は広かったと思うんですよはい大丈夫です か、うんんどうしてこれないでもね前もっと多分狭くて。はい へんここがブッシュだったのかな多 分, 多分はい前の時はじゃあホリエモンカップの時にここ来てたんでしたっけ あ, あそうそうそうここはホリエモンさんと一緒にランあボールありましたありましたよかったでもなんか微妙だよねうわーちょっとくぼんでるんだよね、まあ、でもライは悪くないからこんな感じです奥なしだけど手前も嫌ですもんねちょっと上げてるんで ナイスー。いや、ナイスです。ここも傾斜きついですもんね。はい。うま い, うまいう。めっちゃいい。ナイス。いい ああで も, あでもそういやーでもいいとこっす ね, い い, ねっいいとこっすねいやピッチングでも届くかもね攻めましたねやっぱね本当に反省してあの<笑>省本当にスイング悪かったじゃないですかだから直したんですよ忙しい中<笑>だからちょっと本当にショットは良くなってるはず、はい なんかちょっと下手になっただけでめっちゃなんかだるそうとかいうコメントがず<笑>っと別に誰かったわけじゃないんですよただ本当になんかにやらなすぎて下手になっただけなんですよ、ね、申し訳ないなと思ってああ逆目じゃないわ は<笑>い、うん。オッケー。はい、オッケーですけど。失礼。パーです。嬉しい。ナイスパーです。いい感じ、伸びた。惜しい。オッケー。ありがとうございます。素晴らしい。ナイスパーです。ありがとうございます。編集長、白からでお二人ナイスパーですよ。いい <笑>俺じゃあ俺勝てないよ、やっぱり。<笑> 10年かかっても勝てないよ。